皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月26日、今回の七夕の里イベントで一番驚いたのはこれです。お分かりですか地味な修正点ですが、全然地味じゃないです。今までランダムで振り分けられて入場していたイベント会場でしたが、今回は好きなイベント会場に移動できるのです。 し越イベントの会場はこれができなかったからチームメンバーで特定の会場に集まるのがちょっと面倒でしたがこれならすごく楽ですユーザーイベントで集まるのも楽になりますし今後はこの方式でずっとやってほしいところですそれでは復習の意味も兼ねましてこのレシピアの文字を読んでいきたいと思います左から順番に焼きそばお好みたこ焼きミックスです ミックスって何をミックスしてるんですかね適当にググったらミックスモダン焼きなんていうのが出てきましたミックスモダン焼きまた知らない関西ローカルグルメへちなみにこっちの文字はエルトナの文字で書かれているみたいですが有識者に聞いたところ特に意味のある単語ではないみたいなので気にしなくていいとのことでしたというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょう